はいおはようございますラスカルでございます本日の撮影は僕の後ろに見えております ステーキの浅熊さんというまあ、ステーキ系だったりとかハンバーグ系を提供しているファミリーレストランですね、えー、に来ておりますこちらのお店僕正直まだ食べたことないんですよただ事前にお伺いするとねメインであるお肉の料理がめちゃくちゃうまいということだったので今回はね特に企画を立てずに好きなものをね好きなだけ食べていこうと思いますただいまですねランチの営業時間帯なのでまあ、こうやって日替えランチがあったりとかうまそうなステーキだっ たたりりととかかトリリプルグリルグだっいいろいろね、好きなもの好きなだけ食べていこうと思います<音楽>ということで例えば店内に入っておりますこのね正面の画角見て分かる通りですね 本日はここに料理をたくさん並べてていこうかなと思っておりますメニューなんか見てみるとリーズナブルなねこういったステーキもあるんだけど赤身肉とホタテをベーコンでくるんだオリジナルステーキこの浅熊ステーキっていう変わり種もあったりとか黒毛和牛を使った。 いいお肉なんかもねあるみたいですまあお肉系なので注文してからもねある程度提供まで時間かかると思うので今回はまとめてバンと注文して食べていこうかなと思っておりますひとまず頼んじゃいますかということでただいまですね全ての商品が出揃いましためちゃくちゃうまそうもうねお肉のいい匂いがしてますよ早速ね熱々のうちにいただきたいと思いますいただきます ひとまずはこちらの浅熊のグリーンサラダですねドレッシングついてますんでああうまいねまあ大食いでもねベジファーストは大事ですからちょっといただきますグリーンサラダうんうまいそしたら熱々のうちにお肉いただいちゃいますかまずはね店名にもあるこの浅熊ステーキですね確かにこれ外側はベーコンになってるわうまそうこれ いしょ<笑>今回ね基本的に焼き加減は全部ミディアムなんですけどいやこりゃうまそうだぜ、ね、ライスと一緒にいただきます<笑>うんうんん<笑> このねベーコンと肉の感じにホタテのうまみこれ合うわ、うん、やばい<笑><笑>、うん、一皿でライスいっちゃうから、まあ、この調子だとライス食いすぎるね<笑>ちょっともうダメだライスおかわりしよう でおかわりも1個ずつじゃ迷わない2個頼もう実は今さもうライス大盛りで注文してるのよ最初から大盛り何杯食うことなんだろう<笑>うまいからしょうがないんだけど調子乗ってライス頼むと増えなくなるから気をつけないと<笑>まずはですねこれ浅熊ステーキ完食でございますちょっとね今こんな感じでライス大盛り2つでございますそしたら次も店名にあるこの浅熊ハンバーグいっちゃいましょう ハンバーグはうめえど絶対せっかくなんで皆さんにも断面見てもらいましょううわ待ってあ今取るべきだった肉汁がすごいうわこんな感じですよもう本当ナイフ入れた瞬間肉汁が飛び出てきたねいただきますうんうまっ うん、う, まいうわっ今日はもう全然米足んない<笑>うわ、うん、ちょっとねもうこれハンバーグお肉だけでも味付け十分なんだけどせっかくね この辺りソースいただいてるんでかけていきましょう今回ねこれステーキハンバーグソース3種類いただきましたまずこちらが通常のステーキソースですねオニオンのソースにこちらがデミグラスと今回ハンバーグにはねこのデミをかけていきましょううわーちょっとこれどうです見た目からもう反則でしょううん もうねちょっとペロッとですよ一瞬でございますうんはいこちらも完食でございます次はね今回サーロインステーキ 300g で注文させていただいておりますこの見えるかな力強い脂身お肉とたまんないっすねこの見た目やっぱ 300g もあるともう見た目が圧巻だねどうですこのミディアムの火入れベストでしょううまそう ちょっといただきますうわ肉のパンチすっげえうんうわうめえ柔らかさはもちろんあるんだけどしっかりと肉っぽい弾力もあってね今俺肉食ってんなっていう感はもう断トツで1位だね ちょっと一回ねコーンスープで血を湿らせていこうごめんねちょっとあの手前に持ってこないから持つわ<笑>うんてか濃いなコーンスープめちゃくちゃ濃厚そしたらこっちのねステーキソースもかけていきましょうああうまっそういやもう見た目だけで100点えこれいただいちゃいますか うん米が足らんうん はいもうサーロインもすぐ完食でございますもうこんなのは一瞬ただまあお肉とライス今のところ3杯か2キロぐらいは食べてんのかないやもう全然なんか食欲が収まらないわどんどん食べていこうやっぱ大食いしてるとお肉系ってお腹にもたまりやすいしさチャレンジでいくと結構大変なんだけどこれ好きなもの好きなだけっていうのは幸せしかないわうん すみませんありがとうございますまた2個追加しちゃいました次はねこの大学生ハンバーグを見てもらうと分かると思うんですけどこれ1枚 180g のハンバーグが贅沢にこれ2個ですよ合計360のお肉だからねもうこの時点でそれと合わせて頼んだサイドメニューもいったいこうかカきフライでございますねこれに関してはねソース2種類いただいてまして通常のソースとタルタルソースそしたら1 ひとまずよこれソースをさこうよっとうわタルタルは端に寄せてひとまずはハンバーグよねまずはハンバーグようんこっちはさっきの浅そハンバーグと違ってスパイシーな味うまうんうま<笑>ちょっとかキフライいっちゃおう うん、う, まっうわっちょっとこれタルタルつけてさこんな感じでいっちゃっていいですかねうま<笑>そう<笑>やばっ、うん、マジで身がプリプリですわおいしい めなこれちなみにですね浅熊さんえ僕もさっき初めてってお話ししたんですけど愛知の方のお店らしいんだよね向こうでは結構店舗があるみたい で, うで名古屋の方とか皆さん浅熊さん行ったことありますこれ近所にさいっぱいあるってうのはめちゃくちゃ羨ましいことだと思いますよ<笑> ファミレス形式で本格的なねステーキとかハンバーグ食べれるお店って少ないのでうちも子供連れじゃないですかこういうお店ありがたいですねうんということでただいまですね大学生ハンバーグとカキフライを完食しましたプレート残るはこちらでございますねこれと合わせて注文してたエビグラタンこれも食べていきましょうょとまずはねステーキとハンバーグは食べてますんでこのグラタンをお見せしましょう皆さんに あホワイトソースとろとろでうまっそううんうん、うん、そしたらちょっとこのたりでですねあすいませんノンアルコールビールを一つ頂 い, いてもいいですか もうちょっと無理ですわ無理ですわいいうわどうですお肉が映ってるビールもう最高でしょ一口飲む前にこれ食べないとね 我慢しててよかったまあ、120% このノンアルをね味わえてますわ最初から行くよりも我慢してから飲む方がうまい今回こちらのねミックスグリルのプレートはハンバーグはオニオンソースでステーキソースと、まあ、通常のソースエビフライにかけさせていただいて茶色で埋め尽くしてみましたこの絵面どううん <笑>うん<笑>うんうんうんちょっとね、いつももんろん幸せではあんんだけどんうんうんうんうん 毎日こんな撮影だったらいいな<笑><笑>、うん、そしたらこの辺りでこのどでっかいエビフライいっちゃいましょうあ<笑><笑>うまい 残すところはもうこのステーキ一切れと付け合わせのポテサラのみでございますねあんなにあったのにさテーブルの前には何もないよ<笑>今日も完全に食い過ぎましたね<笑>、うん、そしたらこちらが最後の一口でございますうんあーあうまかったごちそうさまでした ということで 本日はですね、浅熊さんで好きに食べたいメニューを好きなだけ注文してね、食べてまいりましたが、マジで全部うまい。ちょっとね、毎回どのエンディングでも同じこと言ってるけど、マジでうまい。まあ、今回ね、もちろん撮影の都合上、一気にバッと注文させていただいたので、お肉料理ってやっぱ冷めちゃうとね、どうしても味とか食感とか変わっちゃうところはあると思うんですけれども、それでもね、全部うまかった。まあ普通に来てね、一品一品出来立てをペレットでね、ジューッて焼きながら食べたらさらにうまいと思うんで、ぜひね、今日のね、 動画見てくださまたなんかね、えっと、いろいろ店舗によってとか、地域によってとか、限定メニューとかもあるみたいでして、全店舗えメニューが統一ってわけではないので、気になる方はですね、え、浅熊さんのホームページ、え、メニュー表書いてありますので、ご自身のね、行くお店のメニュー確認してから、え、食べに行ってみてください。ということで、本日もありがとうございました。この動画がと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価。またですね、最近ではサブチャンネルでも活動を行っております。 ちょっとね年末になってバタバタと、えー、忙しくって更新頻度が遅れてるんですけど是非見てくださいそれではまた次の動画でお会いしましょうじゃあね